全国1億2000万人のワコーズファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は私のハチマルに、このディーゼルワン、ワコーズのディーゼルワンと E クリーンプラスをぶち込んじまおうと思います。これがディーゼルワン。ありゃ、ま、これは私用の添加剤ですね。そしてこちらが E クリーンプラス。 エンジンオイルに添加するエンジン内部の洗浄剤です。そうそう。この大きい方のディーゼルワ1は前々回の給油の時にすでに入れてあります。それでは、始めましょう。はい。まずはオイル交換ですね。 エンジンジオイルのフィラーキャップを外しますフィラーキャップ外さないとエンジンオイルが抜けるのが遅いですそしたらエンジンオイルのドレンボルトを外してオイルを抜きます エンジンオイルが抜けきるのを待っちゃいらんないので先にオイルフィルターを外しちゃいましょうオイルフィルターレンチをかけてオイルフィルターを外すんですが外れない全くもって外れない 誰だよこんなに強く締めたの<笑>ってかそんなに強く締めた覚えはないんですがこの時期ってフューエルキャップとかも緩みづらいですよねあったかくなってきたせいですかねもうどうすんのよこれはいカップ式のフィルターレンチ買ってきました 往復1時間かけて80のオイルフィルターを交換するのはこっちの方が楽ですね今まで使ってたフィルターレンチは日産の L 型のフィルターを交換するために買ったような記憶がありますまあ随分昔のことですけどね新しいオイルフィルターのパッキンにはエンジンオイルを塗っておきましょうそして エンジンジブロックとオイルフィルターの接触面に前のオイルフィルターのパッキンが残っていないかウエストで拭いて必ず確認してください前のオイルフィルターのパッキンが残ったまま新しいフィルターをつけちゃうとパッキンが2枚重ねになってしまってエンジンオイルがダダ漏れになっちまいます今回は規定の締め付け量でフィルターを締め付けました もう嫌です<笑>そしたらドレンボルトをつけて締め付けましょうトルクレンチを使うほどではないと思いますがこちらも締めすぎ注意です いつものように激安の電動の袋からオイルジョッキを取り出します8ルディーゼルのエンジンオイルは 9.7 リットルも入りますまず最初の4リットル ここで、イークリーンプラスの登場です。エンジンオイル、二点五リットルから六リットルに対して、一本ですので、八ルだと、二本。必要なんですよね。はい、次。 4リットル2回目ですこれで8リットルですね e ー, ーンプラスは歯垢性のエンジン内部洗浄剤でエンジンオイルに混ぜて使用します走行しながら次回のオイル交換時まで時間をかけてエンジン内部を洗浄する というわけです。はい、三回目は 1.7 リットルです。 定量のオイルを入れてフィラーキャップを閉めたらエンジンをかけてエンジンオイルをなじませますそれではしばらくランクル80の 1HDFT のエンジン音をお楽しみください 最後にディーゼルワンを燃料タンクに注入して完了です。 ではでは経由を満タンにしていきましょうこれが今まで使っていたオイルフィルターレンチですはい緩まなくてこんなになっちまいました やっぱカップ式のフィルターレンチの方がいいですね。てか今回オイルフィルター交換するはずじゃなかったんですけど。<笑>それでは、またねー。